今月のフレッシュマンは阿蘇市内野牧にありますクランプにお勤めの上原さんをご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、実は上原さんとはあの梅雨企画でね、はい、あのボルダリングを教えていただいたので今日はその時聞けなかった他のお話をいろいろ伺いたいと思います。はい。はい、お願いします、えー。まず上原さんはご出身はね阿蘇じゃないんですよねどちらですか。そうですね鹿児島の奄美大島というところです。はい。でお年が今？まあ二十四です。 はい、またどうして阿蘇でお仕事をするようになったんですかああそうですね結構成り行きでこういう形になっちゃったっていうのもあるんですけどもともと旅とかが好きでいろんなところ行ってきたんですけどでまあどこかに住んでみたいなと思ってですね自然の多いところで田舎というか。あの 自然豊かなところでなんか走りながら<笑>ランニングが好きなのでそういうことをしながら住んでみたいなと思って遊びに来たらネイチャーランドさんの仕事の話とかが舞い込んできて今こういうい形に至りますあ の, この前はボルダリングを、ね、教えていただきましたが他にはどんなお仕事をされているんですか。えー、っとですね あのこちらはあのネイチャーランドの姉妹店のクランプっていうところでボルダリングとか行ってるんですけどネイチャーランドの方ではあのパラグライダーとかあと、まあ、ポッカールとか行って草草原を滑っていくスポーツですねとかをやったりとかあとこの間ランニングのイベントとかちょっと企画させてもらって、まあ、熊本自身の復興応援でレーンってですねとかやったり、まあ、イベントの企画運営とか。 お仕事楽しいですかあもうすごく楽しいです<笑>もう趣味が仕事になったような感じではい走ることに関わることもさせてもらってますしあの何度も「走る」というキーワードが出てきてますけど実は好きな女性のタイプが<笑>あ方これびっくりしたんですけど<笑>そういう上原さんは 月間走行距離は400とか500とかは走ってます、えー、少なくて300キロ台とかはいそうですね朝走り回ってます山とか<笑>月間300400になると一日何キロぐらい走る平均したら1日10キロなんですけどまあ20キロ走るときもあるし3 4 0キロ走るときもあるし全く走らない日もあるしで平均したら そ、ね、う今まで一番思い出に残っているそのランニングって何ですかああの一応大学卒業してから福岡から北海道までずっと走っていたんですけど<笑>まあ走りながら旅をしながらみたいな感じで5ヶ月間やってとてもいい思い思出です何キロあるんですかそれ。 最短距離で行ったら2千0 0何百キロかぐらいなんですけど全部で3700キロ、結構、ジグザグにいったんで、はい、もう本当に体を動かすことが大好きな上原さんにとっては今のお仕事はもう本当に転職というか<笑>そうですす ね, ね、はい、楽しくやららせてもらってもっますあのどんな時に楽しいなとか喜びを感じることありますかあこの間、ランニングのイベントとかもやらせてもらったんですけど本当に。 来てくれる方たちがいい人ばっかりで本当に楽しんで帰ってくれるのとか、まあパラグライダーもボッカルもあの熱気球とかもそうなんですけど、もう本当に皆さん喜んで満足されたような顔で帰っていくのがとても楽しいですね。嬉しい。じゃあそんな上原さん、阿蘇でデートするならどこに<笑>連れて行きますかでも阿蘇の魅力たくさんご存知なので。ああ、そうですね。まあ自然豊かなコースを。 一緒に走ります。<笑>でしょうね。はい、じゃあ、こう、ね、えー、走るのが大好きな方、ぜひクランプの上原さん、いかがでしょうか。<笑>結婚願望とかは。まあ、人並みじゃないですかね。<笑>まあ、ないことはない、ある。ないことはないです。いい で, すはい、<笑>でも、まあ、まだお若いからですね。 もうじゃあお仕事を楽しんで、そして明日をね満喫していただきたいと思いますが、では最後にあちらのカメラに向かってお勤めのクランプの PR をお願いします。はい、えー、クランプはボルダリングのジムです。あとサイクリングとか自転車の貸し出しですねとかもやってますし、あのー、ピラティスとかの、えー、と教室もやっております。で島内でのネイチャーランドの方ではパラグライダー、ポッカールなどあのー。 アウトドアアクティビティですね、ぜひ遊びに、あい、はい、では、上原さん、最後はですね、えー、上原さんは左目元ピースでフレッシュマンで一緒にポーズをとっていただけますか、はいはいえー、今月のフレッシュマンは、走ることが大好きな、えー、クランプの上原さんをご紹介しました。いきますよ